誰にとっての構成なのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。COP26 の全日程が終了し、米中共同宣言が各国の波紋を呼ぶなど、いろいろな意味で議論を呼ぶ結果となりましたが、一方、尿素水問題で、 環境どころではない韓国。今度は APEC 首脳会議の席でお得意のコウモリ外交を見せつけてくれたようです。2021年11月14日付、中央日報からの引用です。ムンジェイン大統領は12日、開放的で公正な貿易秩序への復元によりさらに健康な 経済共同体にならなければならないと話した。文大統領はこの日オンラインで開催された第28回アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議で速やかな新型コロナ危機克服とグローバルサプライチェーンの安定もやはり多国間主義と互恵協力に基づいた自由貿易にかかっているとしてこのように明らかにした。 中国初の尿素水品薄に直接言及しなかったが、サプライチェーンを国同士の協力の概念でアプローチし、中国の輸出制限措置にもたらされた尿素水大乱に対する立場を間接的に表したと解釈された。文大統領はまた、新型コロナで多くの打撃を受けた国と回想がある。韓国版ニューディールの 政策経験を積極的に共有し、共に成長する APEC に向け努力したいと話した。炭素中立と関連しては、グローバルグリーン成長研究所に500万ドル規模のファンドを作り、グリーン気候基金供与額を2倍に拡大する計画としながら、開発途上国に対する支援の意思を明らかにした。 北朝鮮には木を植え炭素排出量を総裁する方式の北東アジア森林協力に参加することを再度提案した。APEC 首脳会議は環太平洋21カ国の首脳が参加する多国間会議体制だ。文大統領は就任初年度の2017年のベトナムでの会議と2018年の パッパニューギニアでの会議に直接参加した。2019年には開催国のチリが会議をキャンセルして開かれず、昨年のマレーシアに続きニュージーランドが議長国を務めた今年の会議はオンラインで行われた。とのことでいかがでしょうか。国連総会 COP26 と国際的な舞台になるとやけに張り切るイン期待通り というべきか、先日開かれた APEC でも盛大にやらかしてくれたようです。コロナ禍では2度目の開催となった今回の APEC 首脳会議は当初の予定通りオンライン開催となり、コロナショックからの世界的な経済回復とサプライチェーンの再構築が最大の争点となりました。どうせムンジェインは今回も自分の言いたいことだけ言って、 地獄への要求は一切聞かないんだろうと思っている韓国ウォッチャーの皆様そうですその通りなんですエーペックの場で文在寅はまずサプライチェーンの安定拡充をひたすら強調し国際協力の重要性を訴えています例にもよって最もらしいキーワードを並べ立て雰囲気を演出していますがこれって結局韓国にもっと 物品を供給してよということですよね。さすがに尿素水の話題を直接的に持ち出すことはなかったものの、今の韓国が一番困っているのは何と言っても尿素水であり、中国に対して間接的にもっといっぱい尿素水を譲ってよとお願いしているのと同じことなのです。まあ、どんなに必死に頭を下げてお願いしたところで、 中国の方も自国の尿素水をギリギリ確保するので精一杯ですから、おいそれと助けてくれるはずもないのですが。公の場ということで、さすがにムンジェインも我慢しましたが、腹の底では、中国のせいでうちは苦しみにあっているんだと思っているんではないでしょうか。また、ムンジェインはアメリカの顔色を伺うように、 物流、貿易面での国際協力を強調し、韓国にもその用意があると言っています。協力するよとは言っても、中国の輸出制限一発で韓国経済はもはやボロボロであるわけで、そんな国を本気で頼りにするところなんかどこにもないと思うのですが、何よりも注目すべきなのは COP26 における米中共同宣言ですよね。 突然の記者会見によって発表され、メディアでも異例であるとして話題となった米中共同宣言。COP26 の基本方針を踏まえ、アメリカと中国という二つの大国が責任とイニシアチブを取り、気候変動抑制に向けた取り組みを前向きに続けていく。というのはあくまでも表向きの理由で、実際のところはアメリカが中国を 取り込む布石という見方もできます。ご存知の通り、中国は現時点でも二酸化炭素排出のワースト国であり、脱炭素戦略においては劣等性であると言えます。そんな中国にあらかじめ睨みを利かせ、紐をつけておくことによって、脱炭素戦略でもリーダーはアメリカなのだという印象をより強調し、国際舞台での発信力を ますます強めていく狙いがあるのでしょう。一方の中国にしても石炭火力発電への依存を当面の間継続すると見られるアメリカとこの段階で手を結んでおくことには一定のメリットがあると言えます。さて、ここで困るのが韓国です。韓国としては内心、アメリカが目の前で中国と手を結んだことが 悔しくてたまらないはず中国とアメリカは貿易摩擦という大喧嘩をしていますが、韓国は外交の軸足を米韓同盟に移したいと考えています。反面、韓国は輸入・輸出の両面で中国なしでは国が成立しない状態でもあります。特に今は尿素水不足問題から産業がストップする危機に立たされており、 中国に速報を向かれることは大げさではなく死活問題なのです。ここで変に中国を怒らせてせっかく決まりかけた尿素水 18,700 トンの輸入がやめたとなってしまってはたまりませんからね。今回の APEC 首脳会議でもムンジェインはコウモリ外交の本領を発揮して中国アメリカ両方におべッカを使うしかなかったのでしょう。 首脳会議では韓国版ニューディールや北朝鮮への三輪協力などどこかで聞いたようなことを改めて繰り返したムンジェイン。ただ北朝鮮は三輪協力と言われても知らん顔ですし、ニューディール政策と言ってもかつてのアメリカのように莫大な予算によって雇用を喪失する体力のない韓国に達成できるとは到底思えません。まあ、ムンジェインとしては